平成30年10月17日、来年3月に並行する阿蘇市立山田小学校で最後の稲刈りが行われました。山田小学校では学校のすぐ近くにあるおよそ30アールの田んぼに毎年もち米を作っていて、今年6月に田植えをしたもち米が実り収穫を迎えました。児童たちは 横一列に並び作業を行い、低学年の児童は上級生や保護者に教えてもらいながら小さな手で一生懸命に稲をつかみ刈り取っていました。山田商工区は昔から米どころとして農業が盛んな地域で20年以上前から農業を営む保護者らが種まきから田植え草刈り消毒稲刈りまで 協力して米作りが行われ、昨年はおよそ850キロのもち米を収穫しました。全校児童27名の山田小学校は、少子化に伴い今年度をもって閉校し、来年4月からは内野牧小学校と先行統合します。今回で最後となった稲刈りでしたが、刈り取りが終わった後もみんなで落ち葉を拾い、一本一本丁寧に収穫し、 たたくさんのの笑顔あふれる思い出の一日となりましたこの日収穫したもち米は10月27日に行われる学習発表会の後餅つきをして食べるほか児童の保護者を中心に校内で販売されるということです。